トマトのペーストトトを作っていきましょうトマトは湯むきをしていきますのでヘタを取ります斜めに包丁を入れてくるくると回していきますそうするとヘタがこんな感じで取れますのでここの部分は捨てますで後ろにも少し十字に切り込みを入れていきますここはあんまり深く入れず軽くで大丈夫ですたっぷりのお湯の中に タを取ったトマトを入れていきますトトマトがかぶるぐらいのお湯を用意してくださいでこのまま2分間加熱していきましょう10秒ぐらい経つと皮がもうぺろっと剥けてくるんですけれども離乳食の場合は抵抗力とか消化力がまだ低い赤ちゃん向けになりますので少し長めに2分間加熱をしていきます2分経ったのでザルに開けていきましょう このあと皮をむいていきますので熱いと触りにくいので流水で少し冷ましておきますトマトの粗熱が取れたら皮をむいていきます流水にさらした時点でほぼ皮は取れている状態だと思いますそしたらトマトは4等分に切ってこの種の部分を除いていきましょう種がある部分をスプーンで取り除いていきます 種は消化に悪いので離乳食用はしっかりと種を取り除きましょうこんな感じで全部種を取り除いておきますそしたら粗みじんにしていきましょうでこの時の大きさはざっくりで大丈夫です後ですりつぶす時に小さい方が潰しやすいのでこの時点で少し刻んでおきます 刻んだトマトをさらにペーストにしていきましょううん美味しそう トマトは水分が多い野菜なのでこのままでも食べやすいんですけれども離乳食始めたばかりの1ヶ月くらいの間は少しお湯とかだし汁で伸ばしてあげるとさらに食べやすくなりますでこれは昆布だし汁を加えていますでお湯でも大丈夫ですけれども昆布だし汁の方がうまみがさらにアップされて食べやすくなります<笑> 離乳食始めたばかりの1か月くらいの間は少し水分多めのポタージュぐらいにしていきますこんな感じでスプーンからすぐに流れ落ちるようなぐらいのサラサラにしていきますスプーンで線を引くと一瞬白い線が見えるくらいの水分量を加えていきましょう 離乳食慣れてきて2か月目くらいになってくるとこのすり鉢とすりこぎでつぶしていくと形の調整ができるのでおすすめです。 でトマトはちょっと白い筋っぽいところがあると思うんですけどそこは飲み込むことが難しいのでしっかりと潰しましょうもしくはあの取り除いてしまっても大丈夫です離乳食慣れてきて2ヶ月目くらいになったらトマト水分多い野菜ですので潰したまま特に伸ばさずにこのまま与えていただいて大丈夫です目安はヨーグルトくらいでスプーン落とした時にこうボタッと落ちるような感覚です